そのの組織のパーパス、存在意義は何ですかとそれが明確でないよくわからないぼやっとしたイメージでしたらなかなかね有志の人材がいかないんですよ。